のダメになるラジオ。 さて今回も始まりました「大人のためになるラジオ」この「大人のためになるラジオ」ではちょっとエッチに新作ピ c ゲームを紹介していきたいと思ってますこちら「大人のためになるラジオ」は通常パート同様アニプレックスエグゼの提供でお送りいたします、えー、そんな「大人のためになるラジオ」をお相手は天使迎えとあゆみさらですはいということでよろしくお願いしますあのなんかこうやって現場で会うとちょっと恥ずかしい感じですね<笑>まあまああの3ヶ月ぶりに同じスタジオだからってことですかねいやそうじゃなくて違うんですか何ですか 私たちほらしちゃったじゃないですか、はい、生で<笑>いや YouTube のコラボを生配信しただけですよね 生でいや違う違うユーチューブのコラボの生配信です向井さん結構声大きいんですね、はい、あのボイチャしただけですボイチャしただけですすごい風評被害ですとっても良かった、ね、いやいやゲームがね<笑>コラボがね良かったんです面白いって言ってくれたから<笑>何言ってんすかはい、はい、そうです YouTube でねあのーはい、コラボさせていただいたんですよポサラさんと、はい、やらせていただきましたはいあのデッドバイデイライトというゲームをねやらせていただいたんですよめっちゃ面白くて面白かったです ね、はい、はい、そちらのメール頂 い, いてるんですよ あ, あそうなんだはい芋焼酎さんからいただきました、はい、ありがとうございますポサラさん姫こんにちは<笑>こんにちはあのすいません知らない方のためにここで、まあ、短く説明しますけど僕ゲーム内では姫と呼ばれてます<笑><笑>向井姫向井姫でございます、はい、えお二人のデッドバイデイライトの配信視聴しました、はい、相変わらず嫌いにられるターゲットにされる向井さんを見ることができて、うんはい、本当に安心しました安心かい 今度はお皿さんを追いかけます変態教師の向井さんを見たいです。<笑>ねなんかあれなんですよね、はい、その逃げる側になる時は姫になって、はい、追いかける側になる時は変態教師になるんです<笑>オラオラオラパンツを置いていってくださいよみたいな感じで。すよね<笑> これあんまりね、おいーとパンツ置いてけとは言わないんですけれど、あのー、ゴスベっていうキャラクターがいるんですけどそれを使ってる時はやっぱりあの僕サバイバーで逃げてる時っていうのは、はいはい、あの結構パニックになって、はいはい、それで助けてーっていう感じでそれを、あのー、みんなに助けてもらう姫プレイをやるから<笑>姫って言われてるんですけど、はいはいはいはい、追いかける側になったらなんか安心してるんで、うんうんうん、パニックにならないじゃないですか。だからもう本当まあ、あのー<笑> あの女性のキャラクターとかが逃げてたら ね, ねもうここ課外授業だぞって言いながら<笑>課外授業なんだからって言ってすご い, すごい童貞っぽい<笑>恥ずかしい わ, 恥ずかしいわゲームを通して童貞っぽいって言われる童貞っぽいそのなんかどもった感じいやほんとやってるわけですけど<笑><笑>ねやっぱね向井さんは早くね童貞卒業したいって思ってるんですか、はい、童貞じゃないっ さすがに40い や, い や, い や, いやど魔法使いも1個超えてますよ俺それだから<笑>いや違う違う違うあ同じゃないからま あ, あねまあそういう秘密もあるのかもしれないですけど、うん、ね共演者のストロー持ち帰ってコレクションしてるとかね<笑>だからホンまあ、ま、風評被害だって<笑>やってねえ ん, <笑><笑>んだっ て, ってやってねえんだってやってねえんだってやってねえんだよ寝起きドッキリじゃねえんだけど